この勝負私が勝ちール今だ アンパンポ まだまだよ。行けよ！ パーフェク ト, なー ト, ェクトでよ負け た, 気だったのにいけファイトだいけうんいけエリートに育てたポケモンが Ugh! <laughs>